日常ルの食のポ日記にようこそそれではごゆっくりお楽しみください<笑>こちら松園移動というメーカーさんが作られたバニラロールケーキとマーブルロールケーキを食べたいと思いますんーマーブルってことは何かがまぐめ込まれてるんでしょうけど何が巻き込まれてるん で,、ねま、で, るでしょうね下回ってないわでは早速バニラロールの方からいただきたいと思いますおー結構 大きいですね見た目はいこんな感じになってますではいただきますうんどちらがと言われてもこれ今一つ違いがわからないなよくよくかみしめると何が違うのかもしれませんがんチャンネル登録よろしくお願いします うーんどちらもしっとりとした中にも弾力のある生地にさっぱりとしたバニラクリームが巻かれていて美味しかったんですがバニラロールの方はそれでいいのですただマーブルロールの方はマーブルって書いてあるんですけどそのマーブルに、ねま、として混ぜ込まれているものがどこにあるのか何なのか全く分からないような状態になってしまったんです完全にバニラロールと味が変わらなかったので焼き目なのかなマーブルってい う, うーんなのでバニラクリームロールとしては美味しかったのですが マーブルロールは名前負けしているなそんな感じですなのでどちらも同じ商品として考えるとこれはんこちらの点数とさせていただきますちょっと名前負けしてる感が否めないんですねそれでは「こ族今年ルーブル美術館からいけるので」